息が苦しくないよように作ったんだよねこれの問題は皮膚が呼吸できないからねゴムは頭を締め付けるから頭が痛くなると思うよアメリカタイプのものは中国のものより強さがあるのマスクとフェイスシールドをすると息が苦しいでしょまた息で 視界が悪くなるよねお父さんに相談したいんだけど飲食店で使いたいのを作ったんだけどこれを作るのにアドバイスが欲しいこれは簡単にできるよかなあ、わかったお父さんに相談してよかったありがとうはい、できたぞありがとうお父さんさすがです尊敬してます